はい、こんにちは、キウマです、えー。今、石垣島の方に来てます、えー。今日はですね、朝からちょっと、えー、石垣島の中心部を、えー、歩いて探索して、一緒の方をしたいと思います。よろしくお願いします。 ははいそれで1個目のミッション終わりましたあ今朝9時ぐらいなんですけどもう沖縄ですね春もう春ですねあの梅雨時期、まあ、雨季なんで今雨も多いんですけどきょうはだあの天気に恵まれて久しぶりになんか晴れた沖縄ですねはい、まあ、せっかくなんで気持ちいいんでまあ散歩しながら ね、ミッションの終わらせたいと思う12連のミッションに終わらせたいと思いま す, す,、ね、わいいますはいそれではよろしくお願いします Dream of you a l l n i g h t はい、それではですね、おやつに。スターターナギ買いました。やっぱりミッション途中にですね、こうやって。まあ。有名なお店なんかがよく配置されてるなと思います。まあ途中公園なんかあれば。 こちら、サターアンダギーのを食べたいと思います。まあ、揚げたてなんですぐ食べたいんですけどね、うん。公園で食べたいと思います。はい、それではですね。えー、公園がありましたので、先ほど買ったサターアンダギーいただきたいと思います。う, ん、<笑>うまい。うん。 やっぱ上手いっすね、地元の人気店のねサータアンあギお土産でね、あの、もらうものとかはやっぱり油がこう回りきってるやつなんで少しギトギトしててまあ、周りがあの、なんだジトッとしてる感じなんですけどいや、全然違いますねで油が新鮮なんでこう色も違うんですよ ね、でしつこくないしなんかあのお土産で買ってもらうあの買ってきてもらうものなんか周りが黒っぽいっていうかでまあ油古いんで、まあ、ちょっとしつこい感じになっちゃってるけどこれ全然違いますねうまいまたせっかくねあの人気の店分かったんでまた買いに行きたいと思います、はい、それではミッション引き続き楽しんでいきたいと思います